視聴ありがとうございますすちちもちもです今日は、えー、西武山口線乗ってみたいと思います西武遊園地駅を出発して遊園地西駅に止まります、えー、西駅を出ると今度はですね右側にゴルフ場がありますで、えー、左側が多摩湖になってます終点の、えー、西武九条前駅に、えー、到着しますそこをね乗ってみたいと思います ここは西部遊園地駅ですで、そろそろ、えー、タマコに近いところのタマコへと、えー、改善されるそうです。ホームの奥の方にね、レオライナーがそろそろやってきます。 全面展望をちょっと録画してみたいと思いますはいこのトンネルの上は西部遊園地になってます遊園地の下をくぐ、えー、り抜けて走っていきます 山口線というとやっぱりねあっちの山口線を思い浮かびますよねあっちもはねあの単線で非電化なんで SL が走ってますねでこちらの山口線も、えー、単線なんですけれども、えー、電化されてますそして、えー、昔ね SL 走ってましたけど今は最新型の VVVM の電車が走ってます 遊園地西駅に到着しました、まあ、この駅はね埼玉県の最南端の駅になっておりますこの辺まではね周囲にあの住宅地もあってあのレオライナーも通勤通学にね利用されてますね西武遊園地の辺りはね結構リゾートっぽい雰囲気がしてますね 昔の堤、ね、社長が、えー、開発しただけあってかなりすごい感じのリゾート施設になってます、まあ、小さい軽井沢っていったところでしょうか、はい、遊園地西駅を出発すると今度はね西武園ゴルフ場と県、えー、道の間を走っていきます、まあ、くねくねしてるのはタまコの護岸がね、えー、沿って蛇行してるからなんですね 出発してすぐに三角形のあの橋が見えますねベンチ西駅をね出てね左側にするとあの橋を渡ればね菊水亭というところに、えー、行けます菊水亭の入り口にねつながってます、はい、菊水亭の、えー、最初階のレストランで、まあ、天外店というところがあってそこから、えー、中華料理を食べながら玉子が、えー、見えますで結構ね景色が良くてかなりいいレストランになっております 少し、ね、走っていくと、えー、右側に西武園ゴルフ場というのが、えー、見えてきます遊園地西駅の近くにクラブハウスがあって、えー、そこにね、えー、そこからスタートできますで、えー、コースは18ホールで、えー、パーが71位だそうです土日はね西武、えーまあ、プリンスクラブの会員だったら、えー、土日2万円くらいですね は、ね、平日、まあ、1万2000とか1万7000くらいかなそこぐらいでできます足中身で新工場に行きましたあの野球がある時はねあの上りと下りでここですれ違うようになっています工場のところにね上りと下りと両方信号機がついてますねこれはすごい安全によりすごい配慮して作られてます ね, ちゃんとねあの アスファルトのコンクリートのところには ATS がちゃんと埋められてますね地上紙側の方がちゃんとありますあるのが見えます野球の開催時にはレオライナーの中でセーブライオンズの応援歌ホエロライオンズの音楽がね流れる 今あのゴルフ場からゴルフボールが飛んでくることは今のところなさそうですね、まあ、ゴルフボールがね飛んでくる時はパーって言うんですよはいす、はい、今乗っているテオライナーの前にはねあのとき列車とかおとき電車って呼ばれていた時の、まあ、山口線っていうのがあって えー、ちょうどね隣あたりを走ってたみたいですねで、えー、新しいこのアスファルトの電車を新しく横に作ったっていう形になります結構周りがあの緑に囲まれててあの天気のいい日にこのレオライナーに乗ったらすごい最高の日ですねこれはすごい隠れたリゾート地っていう感じですねセーブドームが見えてきましたあの 木のね、あの間に見えるのがあのシルバーのやつが、白っぽいやつか、あれがセードームでーす。左側にね、剣道が見えます。ここの剣道は結構くねくねしてまして、で、あのー。はみ出ないように、キャッツアイがあの車の幅ギリギリにあの、埋まっていて、そのキャッツアイを踏まないように走るのがね。 有名なあの道になってます。セーブドームの真横を走ってます。えー、セーブドームがね、すごいでかいですね。次は、えー、セーブドームのテニスコ。 が見えてきました。はい、レオライナーの車庫です。1。編成止まってるのが見えます。あと、緑の建物の中にも1編成入ってたような感じです。なんか整備してるのかな？<笑> 西武狭山線が見えてきました。あのホームがね、たくさんあって、ホームが広くて、野球の時には、あのいっぱい人がね、運べるようになってます。西武球場前駅に到着しました。 西武山口線レオライナーを、ね、全部、えー、乗ってみましただいたい8分ぐらいで乗れますねで、えー、大体地図で見るとこんな感じなところを走ってきたわけです西武球場前駅の、えー、ホームからレオライナーが来るのを見てみましょうさっきは、えー、車内から見た景色が見えましたえっ、ー、と昼間で、えー、結構セミがね鳴き始めてますねミンミンってすごいですね ことでえー、西武球場前駅の改札を出てみましょう。え、西武ドームがね。どんな風になってるかを見てみたいと思います。<音楽>ここの通路は左側通行でした。ちょっと気をつけないと危なかったで、西武ドームが、えー、見えますね。 結構ドームがねついててびっくりですあとは、えー、やっぱりね西武球場前駅はやっぱりあのまだ野球がね無観客試合っていうのをやってるんでこがあんまりないですねはいまたね、えー、観客として入ってよくなったら見に行きたいと思いますちょうど西武狭山線の方は、えー、池袋線から直通してきた えー、スマイルトレインがねやってきました、はい、このスマイルトレインはね結構なんか可愛らしいデザインが、えー、かなりいいですね昔はねあっちの方にあのユネスコ村っていうのがあったんですね、まあ、そこにね遊びに行ったのを覚えてますね今はセーブドームじゃなくてメッドライフドームっていうのが正式名称らしいですねということでこんな感じでしたフリットでご視聴ありがとうございました